ブすんーった ある。出さずにはいられない。なんかあるんやろうな。まだ自分のあれじゃない。範囲内におるものが、もう。手を。 可愛 い, い。はい。手がいいな。可<笑>愛 い, い。お勉強してる子みたい<笑>デスクや。<笑>いや最高。可、う、愛、ん、い, いね。<笑>はい。握手だ。<笑>絶対握手してくれますよね。 かわいいね。 体重だ晴れるといいね